はい、よう で, ーすコースケですース YouTube ース YouTube 今日はですね、はい、何をするかと言いますと、どうぞ、エアテクはい、えー、僕たちのチーム、エアテクニシャンが主催でここ。 原宿でイベントを仕掛けま す, 仕掛けます、はい、でどういうイベントなんですか今回まずコンテンツが2つあって、はいはいはいはい、まず1個が下克上下剋上でもう1個がチーム内トーナメント下克上はチームエアテクニシャンに挑みたい人なるほどが個人を指名してその人と戦える、うんうんうんうん、お客さんとバトルするって感じなんですよね、はい、で今回結構あのラフな感じのね、うん、イベントなんで、うんうん、えー ちょっと行きましょうか、これで。行きましょう、うん。さあ、今回のイベント、なんでこうさ、やろうって思ったかっていうと、ああ あのやっぱまず俺個人的に思うのがこの業界ってイベント少ないじゃないですか少ない少ない、ね、だからもうみんな楽しめる場所が超ない だ,、ねうん、だから、まあ、やりたいなって思ったんでね、うんま、実際フリースタイルフットボール 見, 見る機会もないし何ななかのついでであるみたいない、ね、そうそうそううだからそれはよくないし、ね、ない業界としてももうクソつまんないやつなんで、うん だ, ねやっぱはい、だってメインになりたいやんそうだね間違いな い, い, ない前らメインになりたいから うんはい、そうなんで、まあ、そういう理由もあり、うんあとまあ、エアテクニシャンっていう、ね、名前を皆さんにもっと知ってほしいっていうのもあり、はい、なんでプラス、えー、クレイジーボール知ってほし い, いうそうですねあって、うん、これ撮ってる時はあのライブ配信もしま す,、うん、しますイベントをね、はい、なんでアーカイブにも残してると思うので、はい、気になった方は見返してていいただいて、はい、ぜひ見てくださいと、はい、いう感じでじゃあ早速会場行きましょうか ハハハハハ Yes, yes, I'm o n t go get some more.